は い, いことはっていう感じでいつも<笑>、はいいいつつももはや大丈夫です乾杯、はい、乾杯です、はい、今日のゲストを、はいえー、紹ししご紹介します。えー 国際交流基金アドバイザーのありすえー、先生と、えー、中谷先生です、はい。はい、よろしくお願いします。<笑><で><笑>でで新しいメンバーが加わったので、<笑>はい。じゃあメンバーから。<笑> はい、はい、え2月から新たにメンバーに加わりましたリコマと申しますよろしくお願いします今日こそー視聴者は100人しかいないので<笑> 50人で2回見てくだ<笑><笑><笑>私多分ん5回ぐらい僕は編集してて10回ぐらい見てるから実際20人ぐらいしかいないからたぶこの<笑> 3人で見て2年生がトラトラ見たよねそうですね<笑>、コメントしてくれたり かった今日は、ね、せっかく、えー、日, 本語のせ日本語教師の指導をする先生方したりいらっしゃるので、えーまあ、インドの日本語教育の、えー、これからの行方とかにつけていてちょっと、まあ、簡単な、まあ、占いっていうか<笑><笑>ちょっと占いってもらうことも<笑>難しいただこうと思ってて。 う 教, えない 教, 師教えない教師ないいい教教教教ええななな師師んですね、はい、でその話から、えーまあ、えちょっとですね、はい、いろいろ、はいまあ、皆さんの感想とかそうです、ね、ぜひ、えー、うん何か。私も聞いてて 気をつけないとといいいけないなぁと<笑>いつもやっぱりどうしてもこう説明をたくさんしてしまいがちなので生徒たちにできるだけ活動を自分たちで考えさせる方向に持っていけないといけないなぁと思いましたけ、うん、どいろんなそのね単語の意味でさえもう今の時代は自分たちでやろうと思えばできてしまうのでそういう。うん そういう方法を、その教室で、教えるというか、指導するというか、見せる。うん、必要かなと思います。うんすねうん、私も学生時代は、やはり電子辞書は、電子辞書の持ち込みは、もう禁止という、よりもあ、あ、うん、まあ。最初の一年、はあ、あったんですね。うん、それは、どうしてもその抵抗はですね、抵抗があると思います。 やはりその教師としてはまあ電子辞書は紙の方あの紙っていうか本を持ってきてもいいんだけど電子版はまだ信憑性がどうかなっていうそういう時代もあったんですけどもうその時代はもうとっくに過ぎてて今はもうアプリがもうどんどんどんどん開発されててで、ね、はいあっ、えー、そうです私のところは新学校で もうそんな紙じゃ追いつけスピードが追いつかないから電子辞書を買いなさいって言われまし、えー、た。え<笑>え<笑><でも>。<笑>でもあれでしたね。もう結構厳しい厳しいというか紙じゃないといろんな例文が見えないから。あんらあ。でも今電子辞書でも全部、ね、だって紙の辞書がそのまま入ってま す, <笑>てますね。そうね。今電子辞書。 ももう電子辞書使わないで す, よそうです ね, そうですね<笑>そう、今ね、昨日のほら、コーパスの話にもあったけど、はい、そちらの方がいろいろな例文がたくさん出てくるじゃないですか、そうですね、歩くとか、走りゆリオと か,、ねとかえー、そっちの方が使い勝手がいいと、ね、しかも言葉っていうのは、どんどんどんどん進化していくものなので。はい 辞書買いました。はい、日本語勉強。あ、もうそうですね。あの本を、あのちゃんとし本を、ね、はい本をですか、ね。あ、はい。もう二千一年の話なので、あのだいぶもう十七年十八年前の話ですから。周りにいっぱいいますよね。友達とか辞書代わりになる人あ。あ、その時あの高校はもうあのその辞書しかなくて、電子辞書はそのとあのその時は二万二万円だったので、うん、だから二万円っていうのはまあえー、はい<笑>ちょっと高い。 とといいうことで、で、うんえーまあ、本を使っていたんですね。フランス語の勉強はやはりその状況からっていうのだったんですか <笑>自分が習ってた授業、やっぱりフランスとかの方が、語学の教科書は進んでますよね、やっぱり最初からあの状況からとか、あとキャンドゥー思考、何ができるようになるかっていうので、文系から入ってくるっていう形じゃないですね、もちろん文系はもちろん各科にありますけど、やっぱりそれで何ができるかっていうのを大事にしているし、教科書ももちろんカラーだし、いろいろなフランス の, その街とかこうの写真もいろいろあるし、文化的なものもかなり入ってる。 なので、うん、ある意味、今、ね、北京が丸ごとって教科書出していますけど、あそこでやっとヨーロッパと欧米のそういう言語 に, に追いついたかなっていう、うん、もう20年ぐらい遅れてると思 い,、うん、あいます、うん、日本の遅れてるっていうか、コンセフトとしてね。うん、<笑>それを言ったら、インドもどうですかね、その英語の教科書とか、他の…実際どうですかね。 教え方自体がね、そういう、上から教えるパターンで習ってきた、えー、そうですね。まあ、大学の教師というのは、えー、教師の、まあ、一応訓練とか教師養成プログラムがあるんですけどただ、昇級の、ね、審査の、えーまあ、一つ、まあ、そのなんていうか、一つの、えー、要素があって、まあ、訓練、教,、まあ、教師養成プログラムっていう、な, なんていうか、学校の先生が受ける。 そういういプログラムがなくて教師というのはまあ一応教わったその自分が学生だった頃に教わったパターンで同じパターンで今度 そ, のそれを繰り返し自分がの成功事 例, の事例をもとにじゃあもう僕はこうだったんだからもうなんて僕 の, その学生にも同じパターンで教えればいいんじゃないかとそこで失敗して失敗しても、まあ、失敗したらその今度学生 <笑>まあ、学生のどっか足りないってい う, <笑> そ, う、ね、そういう結論にはい。ますそうですね20年前とかと比べるともう、ね、教科書もすぐ、まあ、手に入るし、まあ、みんなあの日本語だけのみのその。 世界ではないので、えー、まあちょっとは開かれてうですね。教科書も使わないない。そうですね。まあ、ななそうです ね,、はいですねはい。教科書にやっぱ引っ張られすぎちゃいけないですよね。うんうんあうん、なんか、僕があの前昔やったことがある研修の中で教科書を使わない授業をどうするかっていやったんですけれども、やっぱり教科書はなんていうんだろう。 その文系の導入の順番とかそういう部分ですごくよくできている例えば「みんなの日本語」っていうのそういう意味ですごくいい教科書なんですけれどもあの教科書やっぱり昨日もお話ししましたけれども文系からえなんだっけ例文から練習 A にやって会話やってとかそういうふうなやり方をしているとすごく使いにくいというか説明せざるを得ない、ええそうですね、なのであの順番にこだわったりとかあの教科書の内容にこだわりすぎると 一応文系さえもうまく教えられないっていうのかな、うん、そういうことになってしまう可能性もあると思うんです、うん、身につかないことんですかね教えてもそれがちゃんとインプットできない、うん、プラスアウトプットの能力が育たない、うんうん、そう分かったつもりにはなるけと、うん、<笑>ってい う, そう目的が分からないんです ね, そうですねやっぱりその「科に入ったところ で, で、ね、あの文系があって<笑>じゃあ今日は けを勉強しようと言っても「<笑>うん?」って思 う, うまあ思うのがまあ普通なんですけど「<笑> あ, あ今日はこれか」みたいな感じではい そ,、ね、そこも心配なのはまあ今あのまあ教科書を教えるまあ教科書を教えるという教科書で教えるっていうこの、うん、まあすごく簡単まああのななんていうんですかねこう当たり前のことなんだけども、うん、なかなかえー、まあその 今のそのそ丸ごと」っていう教科書は非常によくできてて今度それが「丸ごと」が今度次の「みんなの日本語」にな る, のなるんじゃないかっていうのは私もちょっとこうつまり「丸ごと」のごとの底の底にある考えが大事であって「丸ごと」っていうだから積み重ね方式が大事であって「みんなの日本語」ができててで「みんなの日本語がいい」っていうわけではなくてそのまあそこに流れているその考えがまあ土台が大事っていうか だから丸ごとはだから今、先生方の話を聞いているあの他の先生方とお話をしているとやはりあ丸ごとはえこの僕らの授業ではあまあ適切ではないとかそういうのがよく出てくるんですけどそれはただ、そそのその丸ごとっていう教科書の中の内容であってその考えがまあキャンドゥからじゃああ僕がやりたいのはこういうものなので。 じゃあそのキャンに合わせ自分のやりたいことに合わせてキャンドゥーを作っていくっていうだから今度丸ごとがみんなのようになっちゃう可能性はあるんじゃないかなと、うん、そうですね、うん、その教科書の見た目の綺麗さだとか新しい教科書だからっていうことで飛びついてね<笑>、うん、その根本的な考え方とかが変わらないと結局は教科書に振り回されるというかそうですねそういうふうになってしまうことはです、ね、じゃあ丸ごとが大事なんじゃなくてその中の考えが大事キャンドゥー で考えられる授業になるっていうのは、大事なんですよ、ね、そうですね、うんまあ、その授業内容に合わせて、教科書を選定する方向に行かないと、今は結構、教科書ありきで、教科書に合わせて、じゃあ授業どうしましょうって考えることが多いと思うんですね、なので、そこからまず見直していかなきゃいけないかなと思いますが。 でもみんなの日本語をキャンドゥベースで教えてる人もいる。あはい。ね、うん、はい。<笑>そういうことって、はいはい、もちろんもちろん。はい。さ、はい、それは<笑>、はい、<笑>難し い, ってい。ああ、うん。それでもできないことはない、うん。できると思いますよ。うん、今の一般公開講座で丸、えーま、ごあみんなの日本語をキャンドゥでやっていますけれども、だからそのキャンドゥでやっていくと、こうそのそれに。 その一つのその感覚で使え使わないものもあったりして、で学生からやっぱりあ先生この科の こ, これは一とにはやってないんですけどっ<笑>そこはもうあのまた使いやるのでとりあえずキャンドゥでいきましょうっていう、うん、まあその学生との掛け引きというかそのまあ交渉ですかね、うんうんうん、まあわ か, からないところ無視できない人が多いんですよね。<笑>ああ、全部て全部して、まあまあ、全部きっちりやっちゃ う, う。うん も, そも言語って当たり前ですけど実際の実践、話す段階とか使う段階になると分からないこと勉強してないことなんていくらでも出てくるわけじゃないですかそれをどうするかが大事なのであってこれやってません分かりませんじゃやっぱりね、ね、うん。ダメなんですよ、ね、そ, ですその分からないものをどうやって乗り越えていくか何、うん、とかその場をごまかすかっていうスキルっていうのがね、<笑>すごく大事で。 その語学化とスタテジーが誤魔、ね<笑>はい、かして分からないけど分かってるふりをして一生懸命頭で考えなて。もも、まあ、いい分かったふりをしながらも<笑>も あまあ、どんな話をしているかっていうのを推測るってね。あ<笑>後で帰えってネットとかで調べちゃてそうからそれそは、まあ、語学だけじゃなくても何でもそうじゃない、うん、僕らもなんか専門的なディスカッションをしてる間に、うん、全然わからない言葉とか言われて、うん、あそうですね<笑>それも大事ですねとか<笑>で後でネットでああとでかれいいでそうですねああそう当たり障りないことを言っ て, <笑>言っておいてさ。 言って止めちゃうは場合によっては止めることが大事な時もあるし一、うんはい、回一回やっぱ違うじゃん そ, その場の空気を読む時とか<笑>そう仕事の場合それがすごく大事だと思ったら そ,、ね、それはすみません、うん、ちょっとわからないんですけど、うん、って恥ずかしくても言うでもそれがどうでもいいところだったらスルーするっていうそこまで、ねうん、そういう能力コミュニケーション能力じゃないですかそういう意味では。 何でも聞いてしまう、これわかりませんってやってしまう人って、としたらコミュニケーション能力が低いっていうことにもなりかねない。確かに。重要な情報をピックアップするっていうね、うん、あの能力も大切です、うん。そうそう。自分で考えるとか、うん、推測するとか、<笑>何でも聞けば聞いちゃうと、<笑>そっちに頼っちゃうから、そこでもあれなんですけれども。 私たち教師は意外と聞かれたら答えてしまうじゃないです か,、ねうんかで。そこでそう、じゃあどうだったろうね。じゃあ調べてみてって言ってそこでこう自分から調べる、えー、能力じゃないけど習慣を身につけさせる。うん、それも大事かな、うん。日本人の先生はそれやっぱりやりやすいと思うんですけれども、うん、やはりインド人教師だと。 この人多分知らないから、こういうこと言ってるんじゃないかっていうイメージが出てくる<笑>かもしれません。でもそれでいいじゃないですか。なんか、ダメな先生ほどいいんじゃないですか。学生が、なんかすごい面白とつらいです。<笑>自立していくっていうか。<笑>あ、でも、それをすごいインド人の先生は嫌がりますよね。でも、そのプライドがあるからです。じゃ、なんか、私たちって日本人としているかって言われるのは、うん、先生は日本人だから、それできますよね<笑>みたいな。<笑> でも逆に言われたら日本人なのに知らないって言われるのが、うんうん、知らないふうにしてるっていいんじゃないですか、ま、どうですかね<笑>んな上手かなまあ、でもあのすぐには教えてあげないっていうことを知れば昨日もあの背中に あ, あったのす待つってい う, 待 つ, っていう待つことができない人多いですよね待ない言っちゃいますねふ<笑> い, い,、ね い, ね、<笑>いついいの空気に <笑>教えてくれるときに<笑>そうそう、ね。で、<笑>もうこの先生に聞いてもダメだって思われるぐらいがいいんじゃないですか、確かに私が高校の教師になったときに、こんなに多分見た目からして全然頼りない。 教師で、だから初めてその退任になったときに、後で聞いたら生徒たちはい大丈夫かなこの先生って思ったらしいんですけ生徒がすごいしっか り, りしてる、ね、んですね。自分からこの先生大丈夫かな。いつもなんか先生配り物はないとか常に何か言います。<笑><笑><笑><笑>それぐらいがどうも。 どうですか、インドの学生を教えて。ななんかここはみんな、真面目で、はい。勉、うん、はとても楽しく、授業してます。<笑>やっぱり教えてほしいっていう、その視線に。そう、ね、でも、どうかな、結構自分で考える。子も多いと思いますけどね。うん っていうのを考えてる感じ考えてる感じしますよね、うんはいうんうん、すぐ教えてっていう感じではないそうだ、ねはい、分からないことがあると、すぐこう、携帯取り出して、自分ででそうですねどうしても分からないと、それでも分からないときとかは、何ですか、はい、って聞いてきたりしますけど、ロ、ね、<笑><笑>字に対するイメージが<笑>変わりましたね。<笑> 会話の評価っていうのは、私も日本教師やってて、すごく難しいと思ってるんですけど、会話の評価っていうのは、一番いいっていうのはあれなんですけど、まあ、理想的なその評価の方法というのは何かあるんでしょうか難しいですよね、何の観点から評価するかす、ねそ、それもちょっと、うん、文法の観点から評価することももちろんできるし、うん、それは今までの伝統的なやり方だと思うんですよ。でも、もっっと、やっぱ一番簡単なのは、 いわゆるキャンドルなんです、うん、それがその課題ができたかどうかっていうので評価する、うんうん、あで、まあ、それでどうしても主観的になってしまうんですけど言語ってどうしても主観的じゃないですかそういうのって、うん、分かるか分からないか目的が達するか達せられないかだって同じことやっても聞き手の方が何て言うんだろういろいろ推測できる人だったらその聞いた人のね<笑>意図とかを組んであげられるし、はい、そうじゃなくて全然なんか。 はっきり言わないとわからない人、うん、ような人だったらちゃんと答えられないわけですよね、うん、だからどうしても主観的なものだって受け手に受け手によるっていうそれはまず絶対前提としてあるので、うん、だそういう意味では CANDO の評価にして受けてても評価する先生の側がなるべくニュートラルになるっていうのかな CANDO、うんうん、ができたかどうかでロール プ, プレイテストで判断するとそこまで文法かっちりじゃなくてもそれが、うん。 クリアできてたらもうオッケーなので、またちょっと見方がやっぱ違います。もうんうん、ちょっとできなくてもそのキャンジュさえできてたら、まあ合格っていうようなになると思います。だから必ずしもそのこっちが 予, 予測している文系を使わなくてもできることはある、ストラテジーうま上手いストラテジーできる場合もあるし、特に下の方のレベルだとねそうなる。ただ上のほうのレベルになるとい色々な条件が出てくるので、うん、やっぱりある程度文系とかそういう 語彙とかそういうものが思ってないとあちょっとできてないなってなるわけですよ。そ, すねまあ、そこらへんの基準作りっては結構やっぱり難しい部分ありますけど、うん、こやっぱり先生方でいろいろ話をやってこれぐらいだったら A2 レベルだよね B1 レベルだよねっていうそのレベル感っていうのかな、うん、そういうのはしっかりつけてもらわないといけないと思うんですね、うん、それが大事かなと思います発音とかはあんまり気にしなくなっているんですねわかるかわからない か, な か, ないかでもそこで問題になってくるのは 僕らっていうか、同じ学習者、例えばインド人の学習者に慣れてしまうとインド人の発音は分かるようになるじゃう。かそこでどこまで自分はニュートラルになって初めて外国人に接するような日本人の感覚でいられるかとかそれは 難,、ね、難しい部分があるけどそこはやっぱり教師として の, てうのうんプロだからこそできる客観的な視点 て, ていうのかなうそういうのやっぱりそうでないといけないなって感じがしますよね。 <笑>普段からの潜入感普段の態度と か, なんですかそのそ、ね、普段はすごくよく話ができるっていう人だと<笑>やっぱりそう。 そういういのが入ってきちゃう気持ちま す,、ねそうですねはい、ある。そ, その試験でちょっと失敗してても、補正かかっちゃうそれもでも、ある意味、試験の目的によってよるし、試験がその客観的に本当にそ の, その試験1回で判断しなくちゃいけない場合は、そういうものは極力排除しなくちゃいけないんですけど、うん、その人が上に上がって、このまま勉強して続けていけるかどうかっていうのを見るためのテストだったら、うんうん、もちろんそういうものが入っても全然いいと思うんですよ。す1回の試験が、ね、ダメだからってあ いいいつもいいけどこ、この日風邪ひいてて調子悪かったから駄目だよとか<笑><笑>声が出てないからだめだよとかあったらあまりにもひどい、うん、だから何のためにその試験があるのかっていうことで、うん、その客観性とかその基準が絶対変わってくると思うんですよね、うん、やっぱり試験もそう授業ももちろんそうなんですけど試 験, も試験も何のためにその試験をやるのかっていうことを考えてその評価を作るそれが大事だと思います